はい、どうも皆さん、こんにちは。のイチェスというわけで、今ですね、ちょっと速報で動画回してるんですけども、何ですか、これは。ちょっと皆さん、今深夜にね、動画撮ってるんで、静かにね、話してるんですけども、何ですか、これは。皆さん、傷、え、何これ<笑>ちょっと待って<笑>。え、っとどういうことあのですね、突如ですね、あの、ジャンプ公式チャンネルにですね、鬼滅の刃、かまど炭治郎 PV。 がプレミアム公開される予定とということで7月の14日、明日ですねえ、0時にプレミアム公開するというね、ちょっとなんか設定というかね、まああのね、枠がね、できたんですけども、な、何ですかこれは。え、意味がわからん<笑>。まず意味わかんないのは、なんでこのタイミングっていうことなんだよね。まあまああ、かまど炭治郎がね、7月14日に誕生日ということで、まあそれでね、 PV をね、アップロードするっていうのはわかるんだけども、いや、そんなことね、やってなかったのよ。今まで。全然。で、ジャンプ公式チャンネルが、いきなりこういった変な動画出すのおかしくね。<笑>しかも PV。PV ですよ。ちょっとこれさ、なんかあると思わんなんかあるよね。絶対ね。そうなんですよね。しかも公式だしね。うん、なんか、なんか、なんかあるよね。 <笑>なんかあるよねうん。ちょっとびっくりしちゃって、ちょっとさすがに動画撮ってるんですけど、なんか意味わからんよね。なんでこのタイミングでいきなり、そう、あの、鬼滅の刃のね、あの、公式 BV ってあんまりね、あの、作られていなかったんですよ。 だから、去年とかも全然そういったのなかったし、あの、遊楽編のタイミングで遊楽編のね、まあ、宣伝 PV っていうのは作られていたんですけども、あの、今までこういった謎の PV っていうのは公開されることが全くなかったので、さすがに驚いてますね。うん。で、大体ですね、こういった PV がね、あの公開されるタイミングって、何かしらの動きがね、 ある時のなんかこう前ぶれじゃないですけどそういうのを匂わせる時になんかやったりするんですよだからもしかするとですね刀鍛冶の里編は近々なんか動きがあるよっていうねそういったあお知らせじゃないけどね 匂わせじゃないけど、そういったものを歌う<笑>なんかで、ね、こうね、匂わせてるんじゃないかなと、個人的には思いました。まあ、あの、明日ね、えー、0時から僕、プレミアム公開ちょっと見ようかなと思いますけども、まあ、あの、刀舵のね、里編の直接的な内容は含まれないとは思うんですけども、このタイミングでね、もう、鬼滅の刃完結してるし、とっくにね、昔に完結してるし、このタイミングで公開されるっていう意味がわからないので、ちょっと明日ね、 また、はい、あの、おいおい、あのー、動画見るみたいな動画はあげようと思います。この動画を見る動画をあげようと思います。<笑>はい<咳>。ということでちょ、皆さんもね、一緒にちょっとこのプレミアム公開参加して見てみてください。というわけで、深夜の謎動画でした。<笑>ありがとうございました。<笑>